こんにちは。今日は台風14号が迫っていますが、雨足が強くなって、聞き苦しい時があるかもしれませんが、その辺ご容赦いただけますと幸いです。今回ご紹介するのは、また面白いガジェットがグリーンファンディングより発表となりました。こちらの、世界初タブレットスマホに HDMI 映像信号をワイヤレス転送という、 非常に画期的なガジェットになります。つまりは HDMI を無線で出力できる分配器というものになるんですが、こちらを今回私は車でどのような使い方ができるのかということをご紹介していきたいと思います。今ナビでネットが見れるようになっていて、こちらスマホなんですが、 スマホに無線で HDMI 出力をして、このような形でディスプレイ画面が開けています。で、実際に実物がどういったものなのかということを、まずご紹介をしていきたいと思います。非常に甘やしが強くなってきましたが、で、それがこちらになりまして、これがキークという 名前の無線で HDMI 出力ができるスプリッターになります。まずはこちらの概要説明をしていきたいと思います。今もうすでにつなげている状態なんですけれども、こちら、HDMI の出力をされるコネクターがついています。で、こちら右側が今、ランプが点灯していますが、 バッテリーの入力の端子になっています。で、ここに入ってくる映像信号が出力されて、携帯の方に今出力されているといった状態になっています。で、これは最大で2回線つなげることができて、もう一台携帯やタブレットがあったら、 出力できるようにもなっています。さらに、こちら。こちらは有線になるんですけれども、付属の、この有線のケーブルがあれば、使うことが可能になります。このように、付属の有線のケーブルをつないで、モニター等につなげることによって、出力することもできるので、まあ、合計で、 三回線つなげるようになるスプリッターになっています。冒頭でもご紹介した通り、今回私は車で使った場合にどういった使い方ができるのかということでご紹介をしていくんですが、先日ご紹介したこちらオットキャスト S32 を使ってご紹介をします。でオットキャスト S32 は HDMI 出力ができるようになっているので、このケーブルをこちらのキークーの HDMI 出力端子に入力させて使っています。で、この状態でどのように使える、使えるのかということを見ていきたいと思います。はい。それが今この状態になるわけなんですけれども、例えば、ネットではなくて、YouTube を見たいといった場合、どうなるかということなんですが、このように、 私の動画で毎度申し訳ないんですけれども、こちら。はい。携帯の端末の方にも、音が出力されるようにももちろんなっています。で、かつ、オーディオの方の音も今度上げてみたいと思うんですが、このように、 非常に低遅延で遅れがほとんどない状態になってますのでゲームとかでも使えるということでまたの YouTuber さんもレビューしておりますが非常に使い勝手としてはいいポイントになっています。リモコンを使ったレ 今までの使いング差が解消されますので、はい、こんな感じで、今、YouTube つなげて、音、動画、再生しましたけれども、動画自体も遅延がほとんどありませんし、音声自体も遅延がほとんど出ていないというのが、お分かりいただけたんではないかなと思います。そのぐらい高速で低遅延になっている仕様のものになっているということになります。今 携帯一つだけですけれども、さらにもう一つつなげることができるので、例えば鉱石にモニターがないといった場合なんかは、お連れの方の携帯にアプリを入れて、キーウに受信することによって、こういった動画であるとか、ネット、そういったものが見れるようになるということで、非常に便利で拡張性のある スプリッターになっているということが皆様にお伝えできるんではないかなと思います。使い方についてご紹介をしたいと思います。まずこちらのアプリをダウンロードしておく必要があります。これはもうすでに今もうつながっている状態になっているので、すぐにこのようにパッとつながるんですけれども、一番最初のつなげ方としては Wi-Fi でつなげるんですけれども、この エアプレイという、こちらの Wi-Fi につなげて使用するようになります。で、それがつながれば、このような形ですぐにつなげることが可能になります。で、今一台だけですけれども、もう一台あったとしても同じ動作をすることによって、すぐに つなげることが可能ですので非常に使いやすくなっております。今までは iOS が入ったこちらの携帯を使ってのご紹介だったんですが今回、Android でも使うことがもちろん可能になります。最後に Android で使った場合のご紹介をしていきたいと思います。その 確認手順としては、こちらの携帯の画面を、こちらのナビ画面の方にミラーリングをしてご紹介をいたします。つなげ方はミラーリングの手順と同じになりまして、こちらの HDMI のライトニング、それからこちらのケーブル、そしてこちらのキーク、これを携帯に つなげますそうしましたらセッティングでネットワークでエアプレイこちらにつなげますでこちらにつながりましたらこちらの専用のアプリダウンロードしてありますのでこちらを立ち上げます こちらを押します。このように、携帯でネットを見ることももちろん可能になります。この場合はミラーリングと同じ接続の仕方になるわけなんですけれども、Android でも使うことが可能ということで、今回ご紹介をいたしました。はい。ということで今回は、 こちら、世界初タブレットスマホに HDMI 映像信号をワイヤレス転送ということで、ワイヤレス分配器について、今回は車で使った場合の紹介をいたしました。でこちらは今、募集を募っておりまして、現在、390万円という支援金額をいただいております。 で今163人で、あと27日になりますので、ぜ、ま、ひ、あ、興味のある方はこちらを一度ご覧になっていただければと思います。今現状は 23,580 円という金額 30% オフでこちらの方、支援の方を今お願いをさせていただいていると。 いった状況ですので、ぜひこの機会にご利用いただけますと幸いに思います。アドレスは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。